ご<笑>週連続<笑>同じ服ででですす<笑>すかか<笑>、はい、の定よね定とねとこれは株立ちの石化ひのき同じような形ですけど積み、はい、の意味合いとしては上部がどうしてもやっぱり強くなっていっちゃう、はい、で下の方っていうのはやっぱり弱いんですねこういう枝がね。ねなんで特に多分成長が早い木なんで上の方が強くなりやすい。 で下がなかなか育っていかないということがあるので上のね、えーと、めつみと下のめ積みって若干ちょっと目的が違っててちょっとここはお勉強の話で、ま、真面目な話 で,、はいで 上, はえー、と上の定はていと目積みは下を元気につけるために上を抑えるという目的が一つ、うん、強気をくじいて、えー、とこの弱気を助けるというために上を軽くしてあげると。 とということが一つと棚をね少しこう作ってあげたい、うん、隙間を空けてあげたいということなんで、えー、上部は力を抑えるということと棚を作ってあげる隙間を作ってあげるということですね、うん、で下の目つにはこういうやつのこ懐がないんですよなかなかなんでこういう先端を積んであげて ところから目を出してあげるなるほどということでちょっと上の目つみと葉つみっていうのはちょっと目的が違うよっていうことで、はい、最終的にきれいにしてですね少しこう透かして火が入るようにしてあげようかなというふうに思いますじゃあ2つあるんでこっちをやりましょうかね、うんうん、長いやつは挿し木が、えー、できますけど正面からとりあえず上の方からですね やるのバチバチバチって切ってっちゃった方がいいんですけど本当はこうひっくり返すとここに軸がありますよね軸を切るんでこれでバシャバシャって切ると葉っぱも一緒に切っちゃう可能性があるんで本当はここひっくり返してこう軸だけをこう切ってあげるとそうすると葉っぱ切れてないんですね綺麗、えー、に切れるこういうのもこの裏側からこういうふうにしてあげると ええ、葉っぱをこれとるバーっていうと葉っぱが34枚切れちゃいますよね一緒に、はいはい、これやっちゃうとなんでこうやってここの軸を切ってあげるとなるほど丁寧にやる場合はそうした方がいいですねめつみですとハサミみ使わずにもう指でこう引っ張るという感じでこうやっ て, きやっていきますんでこういう感じですねまずは大型の剪定してハサミでですね、はい最後 指でつまんで、えー、細かい目摘みをするという感じですねじゃあ、うん、<笑>ひたすら切るひたすら切るとはいひたすら切る、ね、ちなみに、えー、先端の目摘みは、えーえー、やっぱ高さ止まりますよね、はい ああた多分こんな立派な木じゃなくてみんなさし木が伸びたようなの持ってると思うので、はいはいはい、そうですねこういうやつですよね小さいこういうやつですよねだからこういうのも 先, 先端ですよねここで目詰めすると、えー、多分これもうここで止まりますよね止まりますよねっていうそうですねでここを摘むことによって下の方を元気つけてあげると伸ばしたい人はここは切っちゃだめてそうですねそのまま伸ばしてってことですね高さポイントですか、ねはい とということでやる、やるのがいっぱいあるんで今日は<笑><笑>とりあえず1本仕上げたいと思いますんで、はい、ひたすら切るとはいあそうですね当時フェス9月の23日25はい、はい、3回目の盆栽フェスが始まります、はい、始まりますやりますはい鉢も売るしビールも売るしといやわかんな い, いから鉢は売ります鉢は売りますね今ちょっと今げるそうですねはいということで 来てもらっとき、結構楽しそうにしていただけてたんで、えー、そうですよね、盆栽まで買っていっちゃってね、<笑>やったことないのにね、結構、ノリのいい人ですよね、こういビールさんね、やっぱなんかやっぱね、えー、お客さんと乾杯できるっていうのも、結構楽しく、ね、そうああ、そうですよね、あんま飲み過ぎないようにしますか、ただ、そうですよね、これだ。いただきましたね、お昼にちょっと。車の運転ななんんででねね。飲めないんですけど、ねほうほう あ、そうだ、盆栽の話1個盆栽と鉢植えって盆栽と鉢植えの違いって何ってよくいろんなあのワークショップだとか小学生におしに行ったりする時によくするんですけどうん実は盆栽と鉢植えの違いって木じゃなくて鉢なんですね盆栽はお盆の盆なんで、えー、と浅い鉢に植えるとあので鉢植えは深い鉢に入れると。 言うんで、えー、まあ鉢植えと盆栽の違いと言われてるんですけど盆栽園に行ってこの鉢植えいくらですかとか言うと怒られます<笑><笑>、はい、失礼なんで盆栽園の人はう盆栽と鉢植えって違うんだよっていうことをよくあの言ってるんでそこを気をつけないと怒られるし値段が高く言われるかもしれないんで「これいくら?」とか言うとね<笑>で盆栽の盆は今言ったお盆の盆じゃないですか で盆栽の祭って実は土を描きますよね盆栽の祭木じゃないですか最初に土じゃないですか最 初, 土, 最初土がありますよね、はい、木があって下に木があるんですよね木がますたまに衣って間違えた裁判の祭で僕も最初録音それで間違 え, 間違えたはバッジを作った人を私は知ってますけど<笑>で土があって木があってそこで祭ってこう断裁の祭切る、はい、祭なんですよ切る、うん 土があって木があって、えー、それを切るとでまあ天はあのオプションだとしてなんで盆栽ってそういうものなんだよっていうあの字がですよね。自分で出来上がってるっていう。木と土逆ですよね。あまあそれはそ う, そうそうなんですよね。<笑>ただまああの一的にはね一的には逆ですけど。僕気になってた。あはい。ただその字の構成としてはねそういうものから成り立ってるよって。えー、っとねここでちょっと。 棚を作りたいんですね、はいはい。隙間をね。ということはこれの上向いてるやつ、うん、この上向いてるやつ、はい、こういうのを切るもしくは下の方でいらない枝があったら切る と, るということでここに隙間を開けたいよということですねちょっとできるかどうか、はい、こういうところとかも全部こう隙間を ね, そうですね隙間を作っていかなきゃいけな い, です、ね、作りたいんですね。そうなんですねうん 今これの上をこう切ってたんですけど、はい、今度こっちの木の下を切るとこういうところを切ってあげるんですよね、はい、そうすると余計隙間ができるそ の, その帽子でこうなんかはさみ持って<笑>ええ そ, その今の角度になると何か侍みたい な, いな侍ですか<笑><笑> 盆栽侍<笑>両手にハサミ持って作業すれば、ね、盆栽界の宮本武蔵みたいな、ね、二刀流 で, 二刀流でああなかなかそういうねそういうねそういうねパフォーマンスもいいかもああそうですねハサミ持持っってて片方しか使わない<笑>でダメるだけで<笑><笑> はい、ちょっと隙間が来ましほかも同じようにちょっとやっていきたいんではい、はい、こういうとこはやっぱりこの隙間を見せたいんで少し思い切ってこういううん出ないとここ隙間ができないんではいこ の, のを切ってもねこれ元に少し残しとけばこういうとこから出てくるんで、はい、そうするとこのね隙間がで き, できましたよね、うん、これね鼻がね。はいということで大体終わりですかねすごい綺麗になりました。うん こう揃ったのと、が少しいう強いところこういう弱いところですねこういうところを充実させてあげて棚を作っていくっていうのが上の作業と下の方は先端を積んで懐にえらを出させてあげるということ全体こうね隙間が出てきてくると。 またあ、まあ、そこにも火が入るし風も通るし、ま、目が、えー、奥の深くまで、えー、混んでくるとなるほど、はい、だこれもう、はい、やっぱりあの臓器とかと一緒で、えー、あの新芽が伸びてある程度固まってから切るみたいな、えー、そうですねイメージですその方がいいですねだから時期的にはやっぱり初夏初夏、はいいいね、そうですねちょっとこう伸びたら積んであげると、はい、あとは指の作業でいいと思いますねこんだけ挟めで切り込んだんで、うん、ちょっと先端茶色くなると思うんですけど、うん、これにもすぐ治るんではい あと懐にとかっていうのは茶色くどんどん枯れますんで、はい、そういうのは取ってあげた方が風通しも良くなると思まいますから、はい。ということで綺麗になりました。 きなきは根弁もあるし、ええ、簡単に育てられると言っていいですよねそうですね強そうですぐ、ね、らしるし成長も早いのであんまりね売ることばかり考えなくていいと思うんですけど、うん、売ろうと思ったらあの早く出来上がるとそうですね評判、うん、もなんとなく分かりやすい感じそうですね太いのは高いとか高いですね、うん、そうですねあんまり文人とかないですよねやっぱりそうい、ね、うの、ん、はしっかり太く作る木だと思いますおすすめの木ではあるのかな、ええ、そうですね ということで、これはちょっとお高いので売れないんですけど、こういう木は、これも作って、はいはい、もう少し形よくなりると思うので、こ月をお出ししたいと思います、はい。1万円以下ですね。1万円以下ですね。当然盆栽設で、盆栽設で買え、はい、ます、あので、はい。もうちょっとかっこよく、これもちょっとちっちゃく作りますね、はい。はい。ということで、お持ちください。はい。はい、ということで、えー、ありがとうございました。 私<笑><笑><笑>、これ、盆栽祭りでもたくさん駐車場の方にいい木が安くいっぱい置いてあって、うんはいはい、で、ゅさんも500円、あ気これ、木長の暇つぶしでされってますん、ね、で<笑><笑>、500円金図だとか、私が作った1000円金図だとか、ありましたよね。はい 赤松のちっちゃいやつもそうだし、うん、バチッと折ったやつもそうだし、うんはいはい、同じ人が、東北のほう の, あの鉛のある人が、うん、売ってるんですよあの、たまに来る大工さん、うんはいはいね、売れ駐車場の方がいいんだよ っ, って言って、こっちの方が売れんだよ っ, って言って黙ってる人なんですけど、そ, う そ, う そ, うでその人が楓を出してるたんですよ、楓。 で、いいかいであるでいっつっ て, 言ってでで見に行ったんですけどそしたらねあの豆札に「かいで」って書いてあるんですよ「かいで」<笑>いいかいで<笑>い 要, は要は豆札がなまっちゃってるんですよもう<笑>いいかいであるでいっつっ て, 言ってそれで見たら「かいで」って書いてあったってそのあの「あでかいで」って 言っっててるんだ楓、うんうん、が楓になってるだけじゃなくて、ええ、もう楓と意識して言ってるんじゃんかっていう書いてるってことは ね, そうですねそうでだからその人は果たしてどの段階で楓が楓になったのか<笑>普通我々ってほら「楓」って言おうと思ってるけどなまって「楓」って言ってると思うんだけど「楓<笑>」って言っちゃってるっていうね<笑>そうそうそうだからその人は。 多分最初は怪獣って知ってたんだけど、どこかで頭の中で怪獣に変わったのか、自分で怪獣怪獣って言ってるうちに怪獣に変わっちゃったのか、ちょっとそこ辺が謎なんですけどね。怪獣<笑>の話です<笑>。おまけに好きで。自分の中で好きな話なんですよね。怪、うん